これまでの勢いアナイアレーション。改良の仕方気色悪。それでは、ご視聴ありがとうございました。ということで、1週間ぶりのアナイアレーションです。本当に久しぶりなので3日くらい徴兵されました。兵役があるアナイアレーションにすぎる。ということで、今回もプレイするのはアナエボボアナイアレーションです。言 い, い間違いですか。アナイアレーションです。大声やめてください。 今回の企画は自分でググってくだ。透明弓ですね。透明飲んで弓構えて敵を射撃する戦法です。結構簡単な戦術でしょそうだな、猿でも理解できたからね。私も頑張れば理解できた。ちょっと待て猿でも理解できたんだからお前猿以下じゃねえか進化論に唯一見捨てられたやつ。伝え忘れていましたが今回も統合版でお送りします。今日も敵をぶっ殺すぞ。 鉄を掘り終わりました。鉄が5個しかないが大丈夫か透明弓は護衛用の剣とツルハシしかいらないので大丈夫です。なるほどな。金を掘りに来ました。いい感じに金を掘れてますね。無 む, む誰だお前らは。まあいいだろう。この剣の詐欺にしてやるぜ。ほらほらどうした私はここだちょっと待って死にそ開幕1組で倒されたって本当ですかということで次の試合に行きましょうで。なり去ったらそんなに急いでどうしたんだい イ, イソンに引き殺されてくれ。それでなんで次の試合に行こうとしたんだ時は金なり私は雷ミ っ, って言葉あるじゃん。つまりはそういうことですね。この人怖いわ。 ということで次の試合ですこの試合こそは華麗に勝利をつかみ取って差し上げましょうま私ならよ 嘘だよね何んですかカット編集ではごまかせないレベルのプレイスキルをお持ちのようで何よりです。とりあえず先ほど私を倒しやがった方にクレームを送りましょう。こいつゴミだな。動画撮ってました。こいつゴミだな。ありがとうってきました。あの人は後でバンしておきます。平和のために死んでくれ。死んでくれなんて発言しないでほしいです。言われた人が傷つくので、急にギすギスし、発敵がいるじゃないか私のために死んでくれ。どうした逃げるのかこの圧倒的な火力に恐れを の, のいてるんだな。圧倒的な火力かっこやが7本。今この人瞬間移動しなかった。ラブですね。だま 倒されちゃいました絶対に許さんぞあの味方味方に罪はねえだろやつ当たりすぎませんかということでエレメントサーバーに周年記念金鉱選挙のお時間です急にめっちゃこするやんこの戦術は TP を使い敵陣に潜入金鉱にいる敵の金鉱を崩しそのまま金鉱を選挙味方の強化と敵戦力の削減を同時に行える戦術である 味方さんにより TP が立てられましたね。あいつらを根絶やしにするぞ。ちなみに今回私はバードを担当します。他の職業の人もいるのかビットボーカー、トランスポーター、ビルダーを担当してる人がいますね。あと突撃兵が何人かいます。ただの犠牲じゃねえか。時は来た。今こそ奴らを叩く時。行くぞみんな。天皇陛下万歳出っかけ声独特すぎませんか敵を発見したぞ。君のことは覚えといてや。金庫を脱 し, しろ。よーい。一応取れました。最後叫びながら歩いてただけでは。黙らっし合い。金庫を制圧しました。これで。 次こそは、次こそは必ず金衡線私のけ、助け、ま、まだまる。 ことで2試合目です。さっきのデスラッシュ何英雄のための犠牲かな？さっきのデスラッシュ何。ちなみに英雄ってのはこの弓ね。霊夢にはもったいない弓だな。この弓とアーチャーで敵を蜂の巣にしてやるという考えです。お前のエイムでは無理だろ。さっきからこ事あるごとに暴言はいてきて泣いたというわけで、ダイヤモンドが取れる観光地ミッドに来ました。当然のように嘘言わないで敵さんがいますね。敵さんに矢を当ててみました。効果オングロすぎませんか？おっと敵がいるじゃないか無限の彼方に送るんですけどね。いやー昭和元年を思い出しますね。誰に向かって言ってんの。引き続き青内も誰だ。こいつは敵は多分。私より強い。こうなったらゆっくり毛に伝わる。 全力逃走をするしかないクソみてえな扇だなうお一応逃げれました逃がしてもらいました矢を撃たれる感触はど同時ピ級にかかりましたキル美味しいです君も矢を受けに来たのかな矢を随分に食らわせてやろうやばい体力が体力がおもろ一人サイコパスいるんですがこうなったらまた扇を使うしかいやあれはパワー消費がでかすぎるお前ら人を殺すしかということで今回はここまでとなりますよかったらチャンネル登録・高評価をお願いしますそれではご視聴ありがとうございました<笑>